一緒に入社して今年で15年でになりますで入社した頃、えー、と国内と海外の売り上げの比率って大体90対10ぐらい 10% ぐらいでしたでその 10% もほとんどは、えー、とハードウェアを売るか何かを売って終わりの仕事がほとんどだったんですねでそれが、えー、と去年で、えー、と7対3 70対30になりましたで、えー、と5年後ぐらいにはこれを50対50に持っていきたい と,、えー、と上層部は考えているそうですでその 増やす 50% のところなんですけど、当然その物を売って終わりではなくて、現地のお客様 と, えとお話をして、その現地のお客様がえと期待するような、例えばえと交通システムだったりとか、電力システムとかをえと納品するっていう仕事になります。なので、当然、英語ですとか、場合によっては現地の言葉でコミュニケーションをとる必要があって、なので、社員として求められてるスキルも、昔はあの英語ができれば、 あの結構褒められたんですけど、もう結構英語が当たり前になりつつあってですね、でその開発の仕事で、例えば技術者をちょっと探してるっていう条件になった時に、日本語が喋れる、れ、え、る、ー、まあ、当然日本人であれば大体喋れるんですけども、プラス技術的な、えー、と要素があるっていう条件になると、だいぶ数が減りますと、それにさらに英語が、えー、英語を使ってコミュニケーションができますっていう条件をつけると、日本の技術者だとほとんどほぼゼロに近くなってしまいます。さらににそこに プラスアルファとして技術者として海外で生活しても構わないっていう状況をつけるとほぼほぼゼロです。あので僕もえっと今えっと研修という形でインドに生活させてもらってますけども、えっと、英語のレベルとしてはかなり微妙なレベルでいつもあんたらさんにお世話になってるんですけどもなのでえっとインドの方はもちろんその今日本語を勉強されてる方は英語はできると思いますし日本語もある程度のレベルでできると思います。プラス1つ2つ強みがない と, えっと日本の企業でその 雇用して活躍するっていうのはなかなかちょっと難しい状況に最近になってきてるのかなと思いますでそういった中でその先ほど前の方々のお話でもあったんですけどもその専門の部分をどうやって伸ばしていくのかっていうところ特にあの我々がやってるのは IT 系のシステム開発になりますので新しい技術がどんどんどんどん生まれてくるものなのでそれをどうやってキャッチアップしていくのか自分をど う, どうやってその成長させていくのかっていうのがすごく大事なことになるので。 何か一つを身につけたら終わりではなくって新しいことにチャレンジしていく興味を持っていくっていうのがあのすごく大事なあの要素になるんじゃないかなと感じています。